السلام عليكم معكم محمد من قناه وابو عابد ا ل طبعا بعد م انقذنا أ خالنا شيمورا رايحين قابل ا ل ك ت ا ب على النيران او ا ل ك ت ا ب على النار مهمه هذي ودينا مكان ترى الطائر كوني اكتشف لما تروح ب ر ا ه تقاتل هذه الجثث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 اهلا اهلا ا ه ا ا ا اهلا ا ل ا اهلا ا ا ل ا ا ه ا ا ا اهلا اهلا اهلا اهلا ا ه ل ل ا ا ل ا اهلا اهلا اهلا اهلا ل ا ا ه ل ل ه ل ا ه ل ا ا ه ل ل ا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ا ل ل ا ا ه ه ل ا ا ه ل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 のうあーあはい。てにダニようことにね ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよそのおきてを守りゃわけもなく切られることはないけどねさてそれじゃあご用を伺おうじゃないか仲立ちの五郎を探しておるフ<笑>なるほどね今頃ろ下で酒をしこたま飲んでるはずだよ仲良くしてやりな ل م ن ك ان ل ت ح و ل الى جورى من جورى من جورى م جورى جورى من و ر ى من جورى م و ر ى م و ر ن جورى من ر ى ن جورى من جورى من جورى من جورى اطلع لكي اطلع اطلع لكي اطلع لكي ا ل ع ك ي اطلع لكي اطلع لكي اطلع ل ك ا ط ل ك ي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي أ ط ل ع لكي ا ك ي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي ا ط ل ك ي اطلع لكي اطلع لكي ا ط ع لكي اطلع لكي اطلع لكي اطلع لكي 志村殿から借りを返せと断とかった。志村様が何をしろって本土までゲブを届けろ。ああ、そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことか コモダハマの戦争で、私たちが一緒にカリも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。イワ酒ということかトムライザだ。俺らなんかを守るために大勢<タッ>が死んだんだからな。だろ誰島の民め全てを守ると誓った。お主もその一人だ。俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはね。 お主がまことの役立たずなら、志村殿は頼みにせん。うん、頭を働かせていけ。俺らもいつも。俺んちはここだ。帰りな。<笑>ようしゃくで見せおいでしゃいおら。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。ふみはあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。<笑><笑>おお。なんとかしてみるか。 一番やに近くに船を隠してあるこの地図に目印を書いたそこで落ち合おう五郎開けろ京子浪人が何をだあこれはこれはこれはこれはなぜ五郎の家なんかになんだとなんだといや出直しますふ انتم خائفين اهكذا اهكذا ا ه ك ذ ه ك ا اهكذا ا ه ك ذ ك ذ ا ا ه ك ا ا سريع اهكذا ه ك ذ ا ا ا ا ه ا ا ه ك ذ ه ك ا اهكذا ا ا اهكذا اهكذا ا ك ذ ا اهكذا اهكذا ا ه ك ك ذ ه ك ك ذ ا 俺ら守備 は, はいお伝えします。レズよ。ウムギダニでゴロウを見つけました。よっておったかさましました。おんへの借りを返すため、本土へ船を出すと。悪人も使いよう操あやつほど海を知る者はおらん。この二人がゲブミの使いですかそうだ。 小太郎も太郎も中優のし、鎌倉への書状をたくすにふさわしい。ゴロ曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦自宅を済ませろはい、おじいおい。だ。皆馬に乗れ。 いつでも立てます油断せず野党にも気をつけよう<笑>走れその顔聞きたいことがあるようだなこうしてみよう五郎と知り合った戦いきさつはご近所への空の絹を売っておったのをとらえてな أ و ك ي تخيلو جاتك ل ا من اليوم بس انا ل م ا ي ك مالي ت ع ظ ر لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون ل ر ي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكيكون لكيكون لكيكون لكي يكون لكيكون لكيكون لكي 吉村様五郎船はどこだこちらに生きてらっしゃったとは良かった<音声>よく引き受けた見直したぞまあ、やるにはやりますが岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ<音声>この広いの船に行産員いますから<音声>では、奴らの気を他にそらさねばな止まれここからは歩く<音声>、まあ、まちょっかでほんな水戸だけ取りで。 シが父がヤリカワケカラー、ウワサモノ。ヤリカワ、イマヨモコノで騒ぎを起こせば。リディ。You? サムライナフタリディウワイカイセバ、キモヒアスダログトリデノナカデソギオコセバン、フュネノモノミモ、メオムケルハズダ。ゴロコレオリワレオアレベダメイカラ、イカクイト。いい شوك انسى مدير ا ي س كارلو عرري تيكزو علاء هايكي لاتسقى لما شاف شساله مكتوب بينيرا انا ودي ارى فيشو دخل رساله لكن مارضا نتيك احد بارف شيلو هو تنويتك دبل كويسينس كرب شوكه صارت تتريدو توتا مسك よく食べてくれなに行かたい、テキノフィオツケ敵のショをつけると、ュ手だけで十分。ラド、ならワ、キルりはダるのみのもうこの兵だ。隠れて、行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷をニけるぞ。おしルト。 どう اهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا و سهلا اشتركوا في القناه やはりりがたよしありがンおー اهلا وسهلا يا حيوانات الاحسن وين راح اه ياعم يا ابني وخر داء وهذا الكرب غريب ياه يلا مشينا وين راح وين راح اوكي لحس مخي ه ن ان ل ن ا ل ك ن ن ن ي من ا ل م و ن ي ن ا ي و ن من ي من ن ا م ي ت و ن ي و ن ي من ي م ل ي ن ا يبين ا ل ر ح ن ا ガイドっちガイドってガイドっててガイドってガイド نعم لفت سلسله الخيانه سلام عليكم سسميه ل ك ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان ت ت و ع ان ت ت و د ع ان ان تتوقع ان و ان تتوقع ان ت ت و ان تتوقع ان تتوقع ن ان はい。<リ>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 なほう こ, こにみつかったな。やつらの船に追われれば。ひとたまりもなかろう。我らがおります。それにこゃ。ひのへきだぞ。それをつうと。まさかの命の命がかじん。あや の, のだな。やってみせます。やてみせます。つまりでもへいわん、せろ。おじい。おじいもりはないかな。 لا يلا ذ ك ن ي بصوت واحد مره ف خ ر لا ت ن ف ن ر و ت ز ر نفنجر كاسكا ياريوكتا موكو نفنجر مويتي م س ك ت ت و اهلا و سهلا يا سيدتي ا ل ل ا و س ه ا ا يا س ي ا ت ي اهلا و سهلا يا سيدتي اهلا و سهلا يا سيدتي اهلا و سهلا يا سيدتي اهلا そのまま距離を取らせ。 يا ب ل الهوه و ق ا ت ل たチドナルズのモコノでああいうクジくト。Yes、ウジュの教えに恥ぬようにとに、はい。それどころであに<car の 下 は>あ、のコトピには上タもしただろうご継ぎにす。る 心中では常にそなたを後継ぎと思っておったがこの戦が終われば世に知らしめるいつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろうわしの後を継ぎ地頭となるのだ将軍様の下事上によってな 私が務めを果たせるでしょうか果たせるとも援軍が着くまでの間も事を進めておかねばなお考えは。酒井家の鎧を手に入れやりかに火星を頼む義のある友とやらも連れて行くかユナに会い近江村で鎧を得ます終わったら我がク原の人所に来るがよ その後、共に藩から我が城を取り戻し、洲島を救う。父と子として、将軍様も勝利を祝ってくだされよう。<笑>離れることになるな。くれぐれも用心しろ。お<笑><笑>、天馬システム。何を今もでなじゃん。 س ا سورا س ا سورا سورا سورا سورا س و ر ك سورا س ت ر ا سورا سورا سورا سورا س و ر سورا سورا سورا س و ا س و ر و ر ا س و ر س و سورا س سورا س و و ر ا س و ا سورا س و ا ا ا هل يمكنك ان تتحدث عنك هل ي ك ن ك ان ت ت ي ك ان ت د ث ع ك ه يمكنك ان تتحدث ع ل ي م ك ن ان ت ت ح د ن ل يمكنك ان تتحدث ن ك ي م ك ن ان ت ت ح د ل ي م ك ا د ل ي م ك د هل ي م ك ا ل ي م ك ن ان يمكنك ان ي ان ي ك ان ت ح د ث عنك هل ان ت ت ح د ع ن ل د ث ع ل 向こうも味方が欲しいんだ。ほらさ、うまくいく。ではまず猛攻を打ち払い、助力を願おう。ヤリカワの者と話したいが、街<笑>に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道ちもあるんだ。とりあえは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やる会はある。<笑>それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所行こう。まずいよ。 ユージュドラン、ヤリカワ、シェラララ大丈夫なの、みんなこの街へまた戻ってくるとはねどこを見ても昔が蘇えるよじゃあ目をつぶってなヤリカワのランの折り、街にいたのかその前に街を出てたガキの頃さ親と共にかまあ、そんなとこ そんなとこの音ってし町へ向かってるここは待て ゃりかわもしまだ。これ 壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けるや案内できなたのことはるなたのことはあなたのことはあなにのことはあなに、のことはあもたことはたのことたのこが、はあのこがはあなたのことたのことたのことたのことはあたのはのの Go there, come on. <laughs>、uh, I don't know.、Uh, She's okay. So, I came up. So, Dane, k a j i n e I was sick. I care. I care. I n a r e I care. I care. I n a r e I care. I care. I n k r e I c a t e I care. I c a t e I care. I care. I care. o c t r e I care. I care. I care. I c t r e I care. I care. I care. I c a t h I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I n a t e I care. I care. I c k r e I care. I care. I c a r h I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I care. I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 アンタンあワカンナよ。メシモクウェン、アワパニャ。ヤリトパヘラー、ヤリトカーヘラー、ヤなトカーヘラー、ーヘラー、ヤリトカーヘラヘ ماذا تفعلين بهذا القصه يا اخي بهذا القصه يا اخي بهذا القصه يا اخي بهذا القصه يا اخي ذ ا ه い街だっったたたた小さなななななののにわかかからいいいいいいよもえはひどとだああんんせせじゃ ه ي م ك ن ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل あっ。<音楽><音楽> ジートのハイそっちが。 どうやって入ったあはここの生まれだよ。ーモに見られた。それよりモコのカコイが。ン。お、なるほど。サムライのカコナカ誰かがハニトリアンテ。何だクロードだムクロード ジ imasa の真似をしたら、すぐに切り伏せるぞ。だれに、このサトウさんにお知らせしろ、ただちにジ imaso、ジ imaso、ジ imaso、ジ imaso、ジ imaso、ジ imaso, ジ imaso, ジ imaso, ジ imaso, ジ imaso, じ imaso, ジ imaso, ジ imaso, ジ imaso, ジ imaso, ジ i m a s オー、アディクルハード、アドバイス、オノシラ、チーいマイディ、ハナレでなラゾン、ナンかジョカ、ナニオ、ソノシン、コリアマゼ、いシラモイル、マチオ、トシニキタノ、は、フォア、ナニオ、レクルリブモーター、レベルノス、アンバメン、ヤリカワノ、タミア、ワガノ、テモゲ、このブタのノ、チョーダ、オノレラノ、ヘントシダイ 一話二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけようさもなくば我れらに無駄らしい死をくれてやる。どちらかを選べをを。長くは待たぞ。オッケーだバ行くぞ。ヤニ川がくだれば。 ははるらしないさんがワイン。 ウ井殿サドノカイヤハヤシムダドノノウイモガ、ヨモクロドノショウタイトシラレババサレマシオカステノワンヤリカワイツノヨウエーソレワハンランノムクイデアロムカシノコトダロウイマワコノシマノキキナンダヨウコチラワデジョ だが自盗の手下になったか。いいよジト。この堺の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村なのに御家姓ねがいたい。<笑>もうこの狙いは本土であろう。じきに津島を去る。ギャリ川は滅びぬさ。<笑>助けなしでな。<笑> たかを探そこなしだね。まだ時は、あまが襲われてる。次はやりなんだ n e よ、これでもわからないなら、たかはマンにち、ココノカジアにかってた。 大イガーリスでウェカうワモでしたウジマサノヤツは守りけると思ってる。腕利きの弓取りミがリラガウジマサノメニソンキモコウチニテカラユクエガシレノソーデスケモコノカコのヤブを破ればカートムスベリアモトヤリカワデオチアオジャネカユミトリオサ どうなの